極端会おうあっなにやだ敵の半分はもううちに帰ったよだなあちょと押うとしないこれちょっと待ってマ ジ, マ, ジマジで。ドローン視点に切り替えるサポートしてくれ上を見ろケアパッケージ交換はいすいません いいや、そそんんな、そんななここれ、れむしろこれは、ありがとうござい待ってください。<ス><ス><ス><ス> <笑>ンコツやらかしたわ<笑>マジごめんなさい<笑>いやげ た, <笑><笑><笑><笑>逃げた いや、無理やごめん。 <笑><笑>ええー。ジジ、ね。ジあれ。勝っ た, <笑> 勝, った<笑>勝ちは勝ちだ。勝ちは勝ちだ。<笑>